ダンサートックダンサーキママダンサー MC の紗友香です。よろしくお願いします。この でではですね、毎月ダンスに関わるゲストをお呼びしその方のダンサールーツ成功談、失敗談、人生を深掘ることでですね是非後輩のダンサーの皆さんには参考にしていただいたりですね結婚出産後のダンス人生を悩んでいる方はママダンサーの方も結構出られているチャンネルになりますので是非いいなこのやり方って思ったらシェアしていただいて楽しんでもらえたらいいなと思い続けてます。ダンンス好きチャンネルでございます本日はお待たせしました ゲストトークでございます先月ちょっと、ね、ゲストトークを出せなかったのであの今月はスペシャルな方をね呼んで快く出ていただけることになりましたのでもう早速呼んで楽しんでいただきたいと思います本日のゲストランサーはこの方 うこうね外せばいいといういやいやいや恐れ入 れ, ますもう<笑>恐れ入れま す, <笑>恐れ入れます<笑><笑>私からしたら、本当に10代、20代、ライブ DVD とか、うん、プロモーションを見オ、歌番組とかもそうですけど、見ると。 もう一緒にパフォーマンスしてらっしゃるね。で、あとテレビで言うとね、サンマターナのあのユーチューバーのスペシャルっていう番組が、ね、<笑>あって、それでこう高田組さんのバクラをやりたいっていう女の子がいて、その子に何か振りをね教えてあげる先生で、ね、会長さんが出てらして、あこの人会長さんでいのまあかっこいいと思って見てたのすごい。あ私の世代はえ本当そんなにした？<笑> それで、ね、なんか再放送を見たタイミングで連絡くれるそがすごい<笑><笑>あの印象もあるしあ、まあ、だからすごいこうお会いするまではもうかっこいいステージの人っていうイメージがあったんですけどいやいやいや初めてねとは<笑>私が実際にお会いしたのが、うん、あの2011年の幸楽美さんのオープンオーディションの時に、はいはい、最終までね残った時に。はい 一緒にねこう、パフォーマンスしたことがあって「N、うん、ステの、ね「キィキハニー」とかを踊ったと思うんですけど、うん、その時にリハーサル室でもういらっしゃった時はだからもう<笑>心の中会長さんだいやいや、まあ、私だけじゃなくてね<笑>現場現場全部がねそのテレビで見てたダンサーさんとかがもういらっしゃると思ってもう<笑>テンションすごいパフォーあそうなんだそうなんでそうなんだで も, もうあれってかこうね<笑> オーディションで新しく入ってくるメンバーが、リハにこう来たときの、あれ、絶対緊張するよね毎回前くらい思うけど、初めて現場来るダンサーさんは、みんなこれもう超緊張するだろうなって、いつも思う。 しい一人で出ました何だろうこうまあ倖田來みさんを筆頭にこう、うん、皆さんがやっぱりスタッフの人もプロフェッショナルなので、うん、なんかそうい う, こういい意味のこうピリッとした空気感があるんですよね、うん、いいものを作ろうっていうのが、うん、皆さんがモチベーションが高い現場だなっていうのがあるのでちょっとあの落ち着いていかないとって思ってた中でもやっぱ会長さんはなんか自ら大丈夫うりう一緒にやろうか<笑>みたいなので結構こうね話しかけ 作ってくださる印象だ、ね、私だってあの時私だって一番下だったから 現, 現役っていうかその時のダンサーの中では一番下だったからねみんなと一番近い<笑>安心感をもらいながら踊ってた恥ず か, <笑>かしいねーあそこなんですよ ね, ー ね, ーねあそこでは初めて多分仕事して最初で最後だったこと思、うんうん、仕事してましたそこから、うん、あのお母様にねなられて今は、はい はいね、お子様のお母様にならないところでゆっくりしゃべるっていうのがずっとしたかったんですけどコロナまでなかな か, <笑> な, か な, の、はい、なので今日はね<笑>楽しみに過ごいしてたのであの会長さん の, その気になるダンサールーツをね聞いていきたいと思いま す,、はい、いいいいます気になる<笑>そこ<笑> 気, に<な>る<笑>気になるか な, なんかね深掘って聞いてる日々とかをあまり見かけないのでぜひ聞いてみたいと思いますよろしくお願いします 言ったいんですけど、うダンサー、ピラピラティストレーナーなんて言ったらね、<笑>なんだろうね。あとね、実はねえ、セラピストというか、施術もやっていて、え、そうなの？ダンサー、<笑><笑>ピラティスインストラクター、セラピスト。いやもう、それもでもまだね、細々とって感じだけど。えー、そうなんです。社長さんの生まれというか、うん、ご出身っていうのはどこなんですか？出、は、身、い、千葉県です。千葉県はい。あじゃあ は全然近いんですねそうなんです、うん、最初のうちは通ってましたね実家からまだダンススタジオってことででそうそうそうそ う, そうダンスを始めた時っていうのはそのおいくつぐらいあって本格的に始めたのは中学生中3、えー、周りが受験だって言って勉強をすごい始めた時期にダンスを始めて、うん、一気に成績が落ちたっていうそ<笑><笑>そうだそこで ていうかまあ全体的には1回こう好きなことと か, とかう休む時期に確<笑>確かに確かにに<笑>どうしてそのダンスがそアクターズに入ったのが中3だったんですよ、アクターズスクー ル, クークールっていうかのえっと沖縄のアクターズの全国版みたいな感じのアクターズインターナショナルっていうのが全国版やりますみたいなんで<笑>オーディションがあって。えー ができるってなって私はその2期生なんだけど、えー、1期のオーディションには間に合わなくて自分の気持ちがまとまるのと親への説得が間に合わなくて<笑>定期的にそこはオーディションをやっていって、えー、2期生で入ったんだけどそれを受けたのが中2の終わりぐらいかなで中3からそこに入ってしまったんですよね<笑><笑>受かったんだじゃあでもねそれは、うん、まあ結構みんな受かったんじゃないかな分かんないけど<笑>、えー、でもそこのメンバー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 ね、めちゃめちゃめちゃち上がり屋だから、はいはい、バックダンサーっていうのがんとなくもうメインに立ちたいみたいなのが強くってバックじゃなくて私こそがでも歌は下手なの<笑>歌は下手なの伸びなかったのっ伸そうだからでもボイトレとかしたらなんとかなるかなって思ってはみたけど<笑>全然歌はもう話にならなかったので<笑><笑>えー、そのでもその当時 の, そのスクール インストラクターをやっっっていらしゃった先生のが他で教えてるスタジオに通うようになったのが、まあ、高校生になってからって感じかなえー、その結構最初に習ってたジャンルとか先生っていうのはどういう人なんですか えっとね、もうそれもう今もずっと今もずっとって最近はもう子供産んでレッスンも行けなくなっちゃったけど潤、はい、さんと私の師匠が、えー、あそれこコ幸田さんの振り付けもやってらっしゃったんだけどそう か, そうかそうだから当時スピードうマックスの振り付けをやってらっしゃった l マ m a x のダンサーをやってらっしゃったノンさんっていう方女性の方と、えー、そ う, うわ東京って感じ<笑><笑> そうそうだからもう本当に一番最初に習った先生がもうスピードマックスの振り付け師バックダンサーをやってらっしゃってるそうマンキーさんとかやってらっしゃってる方々にいきなり習った感じなんだよね<笑>これちょっと私ね今まで出ていただいたゲストさんもそうなんですけど私含めやっぱ地方出身者なんですね<笑> だからみんなからしたらテレビとかと雑誌、はい、ダンサー雑誌とかでしか見たことがな い, いダンサーさんたちからも習ってたってことですよね。そいきなり。うわーすごいなんすよ。今思うと本当に恵まれてたなってすごい思う。うんすごい精い方ですね。そう。そこが始まりなあ ん, んです。でその先生方がこう他で教えているスタジオにまあそのスクールを辞めてから行くようになる。な ナダマススタジオとかで行くようになって幸、うん、田さんとのお仕事も出会 い, はい、はい、っていうのはい、何が始めるきっかけだったんですか、えっと演出をなさってたマサオさんがあ声かけてくださったのがあるんですけど、はいはいはい、フェイスっていうねダンススタジオがあるんですけど、うん、そこで私はそのジュンさんずっとお世話になってる、えー、アクターズの時代からずっとお世話になってるジュンさんの、まあ、生徒でアシスタントみたいなこともやっていて。ね、そこのスタジオってすごい 自分の直接受けてる先生以外の先生方も割とこう他のクラスを目にかけてくれるっていうか発表会とかがあるとそのオーディションナンバーっていうかオープニングとかがオーディションがあってそのスタジオの生徒さんどのクラス受けてる人でもいいんだけどオーディション受けて受かった子たちでオープニングのナンバーとか。 演出にちょっと絡む。えピッックアそうそうそ う, そ, うでそこに行くとやっぱり自分が習ってる先生以外の人の振り付けがあったりとか先生方もその演出にちょっと絡むからオプングにもしこうピックアップしてもらえさえ、うん、すれば、うん、自分以外の先生にもそう普段習ってない先生にも見てもらえる機会があって結構なんかこうバキアエとしたフレンドリーなスタジオ で, <笑>、えー、そ, うでそこで当時マサオさんジャングルさん んん、さ<笑>そうそうそうそうみんな教えてたいっぱいみんな関わる機会というか、まあ、見ていただける機会があって、えー、で 新, しい新しいダンサーを入れようっていう話の時に正雄さんが「お前ちょっとビデオ撮りに行くぞ」って言って。<笑><笑><笑><笑> ででそれはあ の, あの時と全く一緒さやかちゃんが初めて現場に来た時と同じような、はい、<笑> ド, キ ド, キドキドキ感で一<笑>そうそうそうそう回イベントやらせてもらって<笑> で, でもそれはその一回で終わったんだけど、はい、そこから何ヶ月後かのその Face っていうスタジオの発表会があって、はい、その発表会はもう普通にその JUN さんのナンバーと、うんまあ、あとみったんさんのナンバーとかも。お ナンバーいくつか出てっていう感じの発表会がありそれをなぜか久美さん本人が見に来たと普通に行くダンススタジオの発表会を多分ね「久美さんから誰かが声かけた」って言ってたかなそうそうそうそうダンスの発表会見に来てくれるんですか。受けるでしょ<笑><笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう 久美さんのなさやってる先生方が多かったのもあって、今、えー、だったら見に来たりとか、マサオさんなのかな久美さんブルさんかなっ多分声かけて、そしたらそう、その日行けるって言って、美さんが見に来てくれて、えー、で、私はだから一回絡んだことがあるけれども、どがっつり、あの、半年前はお世話になりましたみたいな感じで、ちょこっと楽屋大挨拶させてもらって、ああみたいな、あ出るや、みたいな感じで、<笑>で、その発表会を、 ご覧になって終わってからは会うタイミングなかったんだけど、はい、その日に正男さんがあの「もう一回一緒に踊りたいって言ってるよって、えー」って言ってくれて、えー、そ, うそこからそうそうそう「そんなことある?」って感じでしょ<笑>す<ごい><笑>しかも発表会ぐらいだからねそ<笑>うですよねダンサーとしてらもう毎年あるものというかね腫瘍のために出てる感じですけどもてを見てくれて。 ええー、声掛けがそこから来たんだ。はいだったきこと。そこ<笑>からもこうレギュラーとしてこう出る機会がどんどん増えてい、うん、ったってこところ、ねうん。そうですそうですそうです。そうなんですね。ね環境が羨ましすぎてね。本当に。ね、<笑><笑>今自分で喋りながら確かに恵まれているよね。めっちゃですね。よ<笑><笑><笑>かったね。そうそうそう。 たまに私もそのあの自分がちょっとこうお小遣いを貯めてバイトができるようになった高校生ぐらいからちょっとお金貯めたら東京に夏休みとかにちょこちょこ来て、うん、もうお金ないからもう漫画喫茶とかに泊まりながら<笑>すあのそういうダンスチャレ田來未さんの枕田さんの人とかの出演に行ったらそういう方がいらっしゃるとか。 あっても大阪に UG さんが来たら必ず来るあったんですけどそうやっぱり県をまたがないとやっぱレッスンを受けれない人たちばかりなので地方の子からしたらうんいいな<笑>いいと、ねまあね、思いますけどねいやいやでも多くはそんなふうにはなれないのでいやいやいやすごい勉強見てます、ね。で とそのパフォーマンスがすごいかっこいいっていうの分かってたんですけどあのの ピ, ピラティスっていうのが<笑>あ、うん、中の記事かインタビューかでいうの、ん、なんかケガをされたのがきっかけでちょっとピラティスと学び始めたみたいな そ, そ, そ, それはなんかケガっていうのはどういうダンスも人柄も素敵な会長さんを襲った怪我とは何だったんでしょうか次回も見てなあな